ついに完成したかああ法力を応用したギア細胞の確立これで人類はあらゆる病から解放されるここまで来られたのも君とアリアのおかげだ<笑>謙遜するなこれからお前は何やら権威のある賞を飽きるほど受賞し人類の歴史に未来永劫その名を刻むことになる僕は そんなものに興味ないよチッター胸を張れまあこいつは世界中の医療業界をその利権ごとぶっ壊しかねない話だあっさりと実用化ってわけにはいかねえだろうがないや心配なのはそこじゃないようん軍事利用かうんだから 考えたこの研究はギア細胞の基礎理論と技術は全て国に譲渡する何本気か僕が考えた政府への譲渡の条件は4つ条件1つこの研究およびその成果物を平和的利用に限定すること2つ この研究に携わったスタッフ全員の命の安全と財産の保障3つこの研究の実用化まで現スタッフの継続雇用と研究施設設備予算を提供することそして4つこの条件を世界に公表し保護を許さないこと<笑>政府が条件を飲まなかったら 考えたくはないが最悪のケースを考慮しないとな最悪のケースかその時はすべての研究資料を破棄できる仕組みも考えないとね<笑>そうなったら大いなる精神の無駄遣いだなそうでもないさ僕としてはこの研究が世界に広まらなくったってうん。<笑>フレデリック 聞いてくれ ア, リアのことああ !2 人とも見当たらないと思ったらやっぱりこんな時間まで実験室にい。るしお前こそ帰ったんじゃなかったのか今日は当直なんです。誰かさんと違って、細胞ちゃんたちはデリケートなの。ちゃんと面倒を見てあげないと死んじゃうんだから。いや、ギア細胞はたくましいから、そんなにすぐには シャラギア細胞以外にもたくさん培養してるのそんなことよりほらほら明日は大事な日でしょ早く寝ないと<笑>あどうした<笑>なんでもない急に走ったから脇腹痛めた<笑>なんだよありよ エルフェルトバレンタイン出来損ないの人形どもを絶滅させますようやくお目覚めかえあれそうなな、寝言だなおいあのえっ、ー、とこれは私の生まれつきの決め台リフなんです いまだに寝起きにはよく言ってしまいます。みな、えー、さん、いつの間に。ね、寝顔見られたな。いや、あれはしん、よろしくな。あ、はい。よろしくっててめ。お友達じゃねえんだぞ。なんだよ、堅苦しいな。ね、かい。こいつが。ええ。彼女は。 一月ほど前に私のもとに現れある情報を持ってきましたエルフェルトさん彼らにことのいきさつをあなたからご説明してもらえますかえっとあの大丈夫みんな信頼できますはいわかりました私の名前はエルフェルト・バレンタイン ラムとは双子のようなもので2人で今回の事件を起こすはずでしたはずでしたなぜそうしなかったそのエラーしてしまったんですああ私お母さんの命令であるデスメタルシンガーと結婚するはずだったんですでもその式の時に何というかなんだもったいつける 焦らせないでください心の準備があるんですからえっ、ー、とつまりですね盛り上がってイチャイチャしていたら急に頭がごちゃごちゃしてきてブカーンとなったなんて嫌だそんな恥ずかしいことあまあそういう経緯で私の自我が目覚めたというかバレンタインとしての使命がエラーしてしまったんです他に仲間はいません そしてもう旦那様も逃げていってしまいました私はひとりぼっちですでなぜここにいるえっとその人類を絶滅させるとかいけないことだなって思ってなんとかラムを止めなきゃってあラムっていうのはあのラムレザルのことですそれでいろいろな人に相談したんですけど 誰も私がバレンタインだって信じてくれなくて疲れてるんだよとかいい病院知ってるよとかひどいですよねそうこうしてるうちに偉い王様に相談した方が早いかなって思ったんですそして結果オーライでしたカイさんの居場所がわかる不思議パワーが私にはあったんですカイてめえは俺が高血圧だと知っているな そんな会話があと5分続いたら俺は奮死するぞ言いたいことはわかるだが我慢しろ初めててめえを尊敬するぜどんな修行したらこいつを信用できんだそんな目で見ないでくれ生体スキャンって人間でないことがわかったから話を聞いたんだやれやれだぜよくわかんねえけどお前はお前でラムレザルみたいにすげえってこと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 計画のためのプログラムが実装されていてそれには絶対に逆らえないようにできていたんです。でも結婚式当日に女子力がピークを迎えたことでその縛りから解放されたんだと思います。なおやじ、女子力って何<笑>で、急に罪悪感が芽生えてラムレザルを裏切ったってのか裏切るなんてそんな言い方。 人間らしい芝居なんじゃやめろてめえらに良心があったとしても何の得にもなれやしねえだろうが お, お芝居じゃありません私は人の社会に潜伏する任務だったので不自然が生じないように感情が与えられたんです初代のバレンタインは人間の感情を理解できなかったことで敗因を作ってしまいましただから その傾向と対策を練ったのが私なんだと思いますそれに感情なら多分ラムにもあります<笑>ともかく本題はここからだ本題彼女をイルリアから連れ出し私の元に置いているのには理由がある国内に今回の事件に関与しているものがいると思われるからだなんだと 担当直入にいよう。あのバビロンを襲ったユリカもあれを操っているのは権労員だ。権労員だと。何の目的で？はい。あの力を使って世界征服することが目的です。<笑>何を言い出すかと思えば。な何がおかしいんですか？確かにあのジジイ連中は気な臭い。 だがいいか元老院はすでにこの世界の大半を好きにしている今さら何を征服するってんだそ、そこまでは分かりませんでもそう言ってましたから誰からだあのジジイどもから直接聞いたとでも言うのかはいならもっと事情を知っていてもいいだろうがやめろオラジー言ってエルが怖がってるじゃねえかエル<笑> 随分馴れ馴れしいな。おい当たり前だ。俺の心はいつだって。ボーダレスだぜ。だいたい親父はエルに助けてもらったのになんだよ。その態度は<笑>ならてめえらバレンタインの目的はなんだ？元老院の世界征服を手伝っててめえらに何の得がある？私もラムもゆりかごの軌道を支援するまでが任務だったんです。だから、それ以上のことは知らされていなくて。<笑> そんな都合のいい話が信じられるかお前も彼女の力は見ただろう。あの時彼女がいなければ、お前も無事では済まなかった今までの話が偽りだったなら、ラムレザルと二人でお前を攻撃することもできたはずだ。だから、信用しろとめでたい優しさにも m ほどがあるぞ。そうは言ってない。だが、冷静に話を分析すべきだ。本当は もっと早くに信じてほしかったそうすればバビロンの人たちも救えたかもしれないのにカイソ拘束中のラムレザルが何事ですか<笑>拘束が甘いもっと私のことを調べておくべきだったね てめえこそそんな状態でやり合うつもりか。いや、戦う必要はない。何。ここは高度三千四百フィート。船が落ちれば助かるものはいない。すみません、まさか船。あれ。無駄よ。私がいる限り、ラムは力を使えない。 エルどうして裏切るのラムこそなぜそうまでして人間を滅ぼそうとするの質問の意味がわからないあなたにも感情があるんでしょこれは恐ろしい計画だとは思わないの思わない感情なんてない道具にそんなものは余計あなたこそどうして母さんの道具であることを誇りに思わないのわからない どうして母さんは彼女を作ったのそれとも私の方が遠くじゃないの勘違いするな質問するのはこっちだ答えるわけがないちょうどだじゃあ死ねすでに目的は達成したこれ以上私が何かをする必要もない殺すなら好きにすればいいま待ってください ねえ、ラム。ラムは、私より作戦に深く関わってた。これから何が起きるかは知っているんでしょうねえ、教えてよ。やれやれ。この様子では、一筋縄で、はい、そうにないな。それ、拳を引いてくれ、少し様子を見よう 悠長にしてる時間はねえだろうがお前に任せても肝が冷えるだけだ明日からは訓練された尋問官にな親父ん俺がラムと話してみちゃだめかな あ, あてめえみたいなアホが何を言う遊びじゃねえんだぞうまく言えねえんだけどさなんかこいつには俺と似たようなものを感じるんだ勝手にしろ <笑>いつになく楽しそうじゃないか少し気分が高揚していてねさすがに僕でも数人を相手に戦った後は温まるものさ<笑>そうしてくったくなく笑う顔はそっくりだね君の妹に<笑>失礼気に触ったからいや構わないさむしろディライラのことを気にかけてくれていたことが意外でね それが君の原動力なんだろああ、そのための絶対確定世界だ。我々の理想はすぐそこだ。そう。そして物語は思惑通りに運んでいる。少しずつだけど、確実に着実に一歩ずつ進んでいるよ。よそれにしても今回のキャストは実に愉快だ。監督冥利に尽きるってものだ。さて、そろそろ第2章の開幕だ。行ってくるよ。 いってらっしゃい、頼んだよ。巨大な熱源を感知しました。座標四十点ゼロ三六ゼロ一一の四十一点九ゼロ四ゼロ八三。こ、国会の北側です。何かが出現します。成分照合九十三点二パーセント一致。間違いありません。 りかごです周辺の管察はどこだ現地は状況をつかめているのか現場に最も近いのは中東部隊になります。 十キロ以内に人口密集地帯はありませんいやお待ちください通信が入りましたレオー、こちらイスタンブール駐流大隊のライル勝者でありますキプロスの正体もおりますイスタンブールそうかバビロンに移動中だった部隊だはい移動中にユりかごと遭遇しましたよしいいぞユりかごの情報が少しでも得られる状況は ゆりかごを肉眼で捉えています直線距離で3キロ程度の距離ですライル少佐詳細な報告を頼むまずは敵を刺激しないよう距離を取りレントアラートにて目標に対し攻撃を仕掛けますと待て少佐敵の分析が済むまで迂闊な攻撃は仕掛けるな危険だ安全な距離を保ち状況を報告するんだこの機会を逃したらまた多くの犠牲を生むかもしれませんこちらには艦艇3隻と地上中隊 それにオーバスもいます見過ごせるわけがない総員第2種突撃体制優劣陣を取れ待てというのに照準のックオンいつでも行けますよし 攻撃フェリオンだこれでは物理的な攻撃 も, 攻撃も通じないよせやめろ引き返せゆりかごに高音エネルギー反応これはバビロンの時と同じ現象です聞こえるからいルショウさんゆりかごに不穏な動きがあるあの強力な攻撃が来る可能性が高いすぐにその場を離れろ諦めるなコーバスの特殊兵装もたべてこうなれば せめて有効な攻撃手段を保護するのが我々の役目だやるぞ。ユりかご、再び消失しましたライル隊との通信とてずくそ 念のため現地へ救援を送れ生存者がいないか確認するんだ痕跡から何か少しでもいい情報をあ今の音声データは記録しているかはいよしマスターデータを俺に渡せそうしたら今の通信記録は全て消去するんだえっ消去ですか言われた通りにしろ俺の辞書の二度聞きの用例に お前の名前を書かれたいか報告は受けているな、カイ。ええ、先ほど悲惨なそちらのバレンタインたちは何か喋ったかすまないが、今のところいい報告はないライル少佐の部隊はお前の直轄だったバプテスマ13の際に従軍していた部隊だ。 あ, あ覚えている誇り高く勇敢な兵士たちだ彼らの英雄的な行動を侮辱するつもりはないがあの自己犠牲的な考え方は明らかにお前の影響だなあまあそれはいいだが俺の隠し事はやめてくれ主席と副席の差はあるが今は同じ連王だそれにすまないだが いたずらに隠し事をしているわけではないんだ少なくともこの通信で話すわけにはいかないもしもの場合に君に危険が及ぶ状況を見極める時間が欲しい<笑>俺の方も考察に値する貴重な情報を入手した今回の戦闘状況を収録した音声データだ音声データこれは他の誰にも渡していないもしかしたら お前はこのことを知っているのかもしれないなわかった、送信してくれ。それで。お前はセップにコンタクトを取ってくれ。セップに音声を聞いてくれれば、わかるこちらからも、ガブリエル大統領へネマシュしておくクわかった、頼む。そっちもな。<笑>この事件は、バプテスマサーティンの時とは違う。 ただの侵略戦争ではないかもしれん俺も会に習って少々無茶をする必要がありそうだレオ様どうしたライル隊から通信が入りました何その生存者が生存者が確認されました生きていた 俺れが尋問官だなお前本当は感情あるんだろ私は母さんの道具だそんなものはないそんなはずはね絶対俺が証明してやるぜうううベロベロベロベロブーグブーグまだ一緒にエキセントリックダンスでもいかがですかなザブトンがザブトンだ 私が言うのもなんだけどあなたには尋問官としての適性がないえああ、それはそうだ本当はさ、俺はお前から何か聞き出したいわけじゃねえんだえただその、なんて言うんだろうな説明しづらいんだけど笑ってほしいって思ったんだよ変なやつだ まあ、そうだ忘れてたチッチャンかわいいだろ魔法剣だけど本物と変わらねえんだぜしつけ方で性格だって変わるんだうっとうしいやめろ手を出してなでてみな。 痛い何この仕打ち<笑>そんなに痛くねえだろ雨髪ってやつだ<笑><笑><笑>親父どうだ何か聞き出せたかうん。<笑>いや何ももうやめておけなんでだよ あいつらは人間じゃねえ見た目は俺らと変わりねえが作り物なんだそれの何がいけないんだ何作り物とか俺らと違うってことが何か悪いのか<笑>やれやれてめえはすぐに情を移しちまうもしあのエルフェルトが裏切ったとしたらどうするはあ親父は難しく考える天才だな そん時はそん時心が通い合ってれば何度だってやり直せるってそんな甘い考えが通じる相手か親父さなんだか親父は人を疑って一人で生きろってそう言ってるように聞こえるぜ、うん、たく親父の世界ってマジで狭いよなもうちょい頑張って友達増やそうぜ断然そっちの方が楽しいと思うけどな <音声>ああ腹減った先に飯食ってくる言われてしまったなあいつと同じことをえっ俺は無意識で自分の生かとをあいつにさせようとしているのか大丈夫だシンはお前のことをちゃんと分かってるよ たまっていたんだ、こんな病気を。怖かったの。話せば、あなたはきっと治療法を見つけるために奔走する。当然だ。それは嫌なの。私は、また一人になっちゃうでしょう。それが何だ生きてれば、これからいくらだってまた二人で。違うの。そうじゃないの。 感染症私にはもう時間がない。そんなだから残された時間をあなたと一緒に過ごす時間を大切にしたかった。ふ, ふざけるな簡単にあきらめるな何か方法があるはずだ何かそうだ冷凍睡眠だ 今は治療できなくてもいずれ<笑>それじゃ結局私は一人じゃない死なないことが生きていることじゃないのよ生きるということはみんなとの記憶私にとってはもうみんなに会えなくなってしまうことが死なの特にあなたと 最後はあなたに見送られたい私はそれで幸せなのよ違う新たな未来で新たな人生を見つければいい生きてさえいれば<笑>鳥になりたいって話覚えてる何かになりかわることは死に一 あなたたが言ったことよそしてこれもあなたの言う通りこの世界は私の世界物語の主役は私なんだから口出ししちゃダメ俺は認めないそんなの絶対に絶対に認めないわがまま言わないでいつも。 本当に自分勝手なんだから違うわがままなのはお前だ<笑>お願いダメだだったら俺の世界はお前の言う世界だ誰にも壊させはしない最後の1秒まで全力でもがいてあがいてやる絶対に諦めないお前の言うことなんて聞いてやるものかその世界はもうすぐ終わるの 勉強の虫で、ね、その勉強も別に好きなわけじゃなくてただ切り捨てられないように必死に生きていただけ人を疑って孤独に生きていれば傷つけられることもないと思ったの。 てる実感なんてなかった<笑>大学に行くまでろくに友達もいなかったのこの私がよでもあなたたちに出会った恋までできた初めて大切なものができた本当に本当に嬉しかった でもフレデリックあなたは私がいなくなったらきっと一人になってしまう<笑>だから約束してフレデリック。 だ、追手は現れてないようね。怪キスクを首都から遠ざけておいた甲斐があったな。狙い通り、政府の対応も遅れているようだ。しかし、この時間稼ぎも長くは持たないでしょう。少なくとも連合とザトウの配下は個人的に我々の動向を探っているはず。だからな。もはや。 誰が何を知ろうがかもだがこの作戦が失敗するようなことがあればそれは人類の滅亡に等しい。何があっても成功させるんだ今度こそ慈悲なき刑事の要求を満たせるかしら心配をしていても明日を切り開くことはできる でも私たちはすでに多くの人の明日を奪ってしまったそんな私たちを神様が許してくれるかしら植物は花を咲かせ果実を実らせ時が来ればその身を落とすそうして落ちた種がまた新たな命を生み明日へとつながっていく 人間は枝から落ちることを拒んだ拒み続けてきたそして拒みすぎた我々の実は枝についたままとっくに腐ってしまっていたのだ種を落とすこともなく憂うべきは多くの人間がそのことに気づいていないことだ慈悲なき刑事はそんな人間を区別した あるいは自然の摂理がやつを生んだのかもしれん。しかし人はそのとうたに抗う権利を得ているんだ神であるのだ。それを侵害することを許さ っと捕まえたぜこんなえたいな舎にいたとはなおやあなたはジュニーだジュリーフィッシュ海賊団のボスといったほうがわかりやすいか存じてますよしかしすごいですね友人以外で私を訪ねてこられた人間は初めてです いやあんたは一つの場所にとどまらないとは聞いていたが。探すのには想像以上に骨が折れたよ。それでどういったご用件ですかちょっと聞きたいことがあってな。いやあ、治療できるならそうしてほしいやつがいるんだ。あの 私事で悪いんですけど先を急いでおりまして会長を崩されている方がいるのなら素直に病院にかかった方が話が早いですよええ、俺たちを誰だと思ってんだマクコが爆笑しだすジェリーフィッシュ海賊団だぜどこ行っても不安の追っかけやらパパラチやらね感謝感激雨あられだぜ でもそれ全世界指名手配ってことですよねまあそういう言い方もできるか<笑>悪いな普通の病院じゃ都合が悪いんだで闇者の私をふ、うん仕方ありませんね詳しいお話聞きましょう どこ行きやがったおかしらおかしらじゃねえ大統領だでなんだ調査依を受けていたゆりかごの報告がまとまりましたので野暮用中だそいつは後でいいバビロンやらは大変な状況ですよずいぶんとえれえ野暮用ですねアンサー俺たちのマニフェストは 手が届く機器を絶対見逃さない。なるほど。では、そちらからの連絡をお待ちします。ああ。あのガキ。純粋なジャパニーズ。あのメイさんが。 そういうわけなんだ先生あ先生はやめてください私はそんな首相なもんじゃありませんいや最近になって妙な頭痛も多くなってきやがったやはり何かしらの兆候が出てしまってる。しかしどうでしょうかねそれが本当なら早くワクチンを打った方がいいできれば今のまま過ごさせてやりたいんだ 俺は感心しませんね。コロニーに連れて行くべきです。今は軽い頭痛程度でも然るべき処置をしないと、今後様々な症状が出ますよ。最悪のケースも分かってる。だが、コロニーは一度入ったら出てこれねえ。なんて噂もある。そんなところに行ったらあちいちきっとない。 彼女の命とどちらが大切なんです、うん。そうだな、すまない。ほとんど俺のわがままだ。離れたくなかったんだよ。お家族だからクいいですね。それ、うん。大好きな答えです。わかりました。 私の専門じゃありませんが調べてみましょう。本当か大丈夫自慢しちゃいますけど私が見れば大体のことは治療できちゃいますよじゃあ俺はあいつに安心するように言っていいんだなもう満タイですさっさと彼女をここに連れてきてくださいすぐに連れてくるオンに切るぜ どれどれコロニー住人のカルテとジャパニーズに関する文献に目を通してたああ、これですねうんうんおやんずいぶんとややこしいことしてますね変だな湿気症の抑制なら B ランクの施術で済むはずあれ違うなこれは対症療法だ ん, んなんだこれはいつからだいつからこんな…